ここを動かさないと冬はめちゃくちゃ太るんです。 寒くなななっててあままり体を動かかさいいいそんん日々が続いていませ冬に太らない痩せるためには全身のの血行改善ををすする第二の心臓ふくらはぎを動かすことがポイントなんです今回立ったまま足踏みするだけでむくみが改善されて手足が温まり睡眠の質が上がり全身の血流が良くなるため代謝が上がり脂肪が燃える体が作れます毎日1万歩 歩, 歩かないよって方はふくらはぎの筋力の低下が原因で痩せにくいかもしれません今回の動画を一緒にやって痩せる体を作りましょう 足は肩幅でつま先をつけたままで足踏みをしましょうまずはかかとの上げ下げで手を振りましょうできればこの手はねしっかり後ろに引く方がいいです背中の筋肉をしっかり動かすことで代謝が上がり体が冷えやす冷えにくい体がね作れてきますんで 体は寒さを感じると血管が収縮するので代謝がどうしても下がってしまいます。体がポカポカした状態が作れるといつも痩せる体が作れます。かかとを上げた状態で1、2、3で反対しにします。1、2、3で体重の。かかとは床につかないように。 りと止まりましょうふくらはぎを使うとね血流どんどん上がってきますんで体がすごくね温まってきますからやっぱり寝たままとかね座ったままやるよりも立ったままの方がやっぱり効果的ですからね。 はい、今度は同じように123でバランスが悪いところで止まりましょうどこでもいいのでちょっと変な格好で止まりましょうこれで体幹が鍛えられますので。 変な格好でね、体を止めるっていうのはすごく筋肉がねいりますんで、いろんな格好で止まってくださ い,、はい。かかとはずっと上げたままです。このまま大きく足を上げて落とす。 モーさんの思考を踏みましょう。ですが手はついちゃダメです。このままバランスを取ってかかとを上げたまま。足高くやるとめちゃくちゃバランスがねいりますよね。もう体がポカポカしてきてませんか？ か okay. じゃあもう一度はじめのように足踏みをしましょう今度は足も上げますかかとをつけないように歩く感じですどんどん血流と代謝が上がってますよ はしっかり後ろに引いてください。何か筋トレした後にね、これなんかやるとおすすめです。代謝の上がり、脂肪も燃える、一石二鳥ですからね。オッケー。はい、かかとはつけないように足を高く上げる。 膝高く上げながら腕も振る、はあはあ、こんなにずっとかかとを下につけないってことないですよね、はあ、ふくらはぎが硬くて太い人もねこういうのやると終わったら血汁が上がって細くなりますからね 今度は体を左右に揺らします膝伸ばしたまんまちょっと気付ける頑張ろうこれがね歩くよりも難しいいんですよねこれね膝伸ばしてると膝のクッションなくなるんでねぐらいの筋肉が硬くなるとね静脈瘤とかねそういったのにもなるんで 血流がね滞りやすい場所ですからしっかり筋肉動かしましょう糖尿病の予防とかにもなりますからね揺れるだけです OK 今度はね回したら肘を引くかかとを上げたまま 体重移動をして船イメージでなかなかね歩いててもふくらはぎ使ってないとかねやっぱり乗り物に乗ったりするとねあんまりふくらはぎ使ってませんよね。 反対足です同じように下から引くさあきましょう体どうですか皆さん ってませんかしっかり背中も動かすとね背中の真ん中汗かきますんで滑色脂肪細胞がね活性化されて脂肪燃焼効果上がりますからね OK <笑>で今度座りましょう座ったら後ろに手をついて足首を動かします 肘ついてもいいです。手を上げてても、手を伸ばしてもいいです。足首を大きく動かしましょう。うわーポカポカしますね。上げる方もねしっかり意識してください。 はいイラスト寝っ転がって足をね振りましょう足首を振るっていうよりも足全体をね振って血流をねこっちに下げていきましょう振りにくかったらちょっと足をね開いてもいいです わ動かし方がわからなかった。わー動かし方がわからんねー。オッケー。最後までできたよーって方は笑顔の絵文字で教えてください。